アイアンワークスは2階が高いとこかなこの声はフレディーかダメだバレてるなるべく小屋板は強いから すぐに使わないようにしたいねお諦あきらめてくれた ねえねえ S? 僕夢をちてるの助けて ー, あー寝てるのか。ありがとう。ビル治療するダメだ、フレディ来てる ビルごめんこれは救助僕が行くべきかなビル逃げよう治療オッケー ビル手が滑ったわいすまんしっかり謝るね全然いいよわらわらビルどこに行くのミスったー 仲間がチェイスしてるエースを待たせあと3台だねフレれてきたあれ僕じゃない おお破滅発見吉尚かあれさっきの破滅じゃなかったのか黒が言ってくれるみたい 任せたよ救助間にあったねこっちは僕が救助しよう スレディ離れたかなお全員回復してる。 ダメだいたあっても間に合わなかったビルの分も頑張らなきゃ。 そッカーの子も終わりなのか厳しくなってきたぞえー、僕の手見えてたエースーあと1台頑張って5年近いけどここでチェイスさせて これはラッキーナイス通電ああミスしてロッカーに吸われたしかも出るタイミングよよっしゃあミスらなかった あ, ー板がないエーあれうれデい。 ケバブできたっけリサイしずストライクによるヘイトの高さよエースだけでも脱出できてよかった。